全世界の野郎どもこの俺をこの力 力が体の中から湧き上がってきやがるなんてすげえ力だこの世の全てを思い通りにできそうだおいどうしたなんだよ誰も来ねえのかよ仕方ねえなじゃあ手始めにこのマリンフォードでも沈めていこうか <笑>じゃあいってみ<笑> さすが海軍のトップに立つ男仏の戦国大した力だ手をす、ね、<笑><笑>このマリュン報道守る義務がある<笑>地面だけじゃない空がない 海すべてが揺れている<笑>なんて痛快な能力だ急速マリンフォードを震源とする地震によりシャボンディ諸島南方沿岸に大津波警報が発令されました諸島の北方へ4050番グローブ方面高台へ避難ください 止められねえのさ全てを壊し飲み込んでやるぜえははは